えー、です 今, 今日は「なっちゃンねル初のゲストが来てますよイエーイそれでは登場していただきましょうかおりーはーい<笑>声ごっちゃい<笑>はい皆さんこんなツア ー, ー前田かおりですよろしくお願いしますなーイェーイこんにちはー<笑>なんか音ちっちゃいみたいな残流れてる大丈夫みんな聞こえてる聞こえてる私の 聞こえたみた い, いや。大丈夫かな。よかった。こんなはすいません。失礼しました。乾杯い。もう飲んでる人いるっていう。お、よくですね。<笑>どんどん飲んじゃって。よかったー。降<笑>臨、はいうん。来てくれました。ようこそ。いや、ありがとうございます。いや、もう本当に。楽しみにしてた。すごく。<笑>いや、そうなのね。 結構カオスな番組とかなんか周りに言われちゃうから、うん、なんかもうオッケーしていただいてありがとうございますいこちらこそですね、<笑>ピンクのほら私もつなぎを用意していただいてかわいい、ね、ありがとうございますいいまさか何飲むんだろうって、ね、えなんかそうなの、なんかお酒が飲める番組っていうそうなんですよね聞いてしかもなんだろうこのアットホーム感<笑>なんかかゆるいかみたい初 め, 初めてだけど<笑> ああそうそうそうそうそうそ う, いあ そ, う、ね、なんかんそうそうそうそうそうそうそうそうだねだってつきあい長いねそうそうかおりんとはんかアイカツスターズで初めて現場一緒になってそうなんですよあこ、うん、とほよほよほよコンビでうんもうなんか、ね、にゃんほよコンビかおりんのね第一印象ね、うん、なんかすっごい鋼メンタルだなーっていう<笑>鋼メンタルしてるっていうかなんか現場でそうか なんかあんまりそんなに現場の経験がないって あ, あもうほぼ初だ後で聞いてでも全然そんな風に思えないみたいな、うん、え本、ー、当ですか早く伝えます前田変ですみたいな超<笑>しっかりしてるじゃんわ<笑>かるってそっかそっか、うん、あでもよくね心臓に毛が生えてるとは言われるんだけど生えてる生え<笑>やめろ棒棒とかまたピンをつくから私後からピンって言とか<笑><ピー><笑>いやでもねいやすごい緊張したよたでもスターズの本当にあの現場があったかっ あとあれなんだよ、ね、私がアフレコに参加する前にみんながカラオケに呼んでくれてあそういうところから輪をちょっと広げていってくれた感じがあってでそこからちょっと経ってからだよねその後にいろいろとそのほらあの今ね、ねシ茂ゆりなの虹の、うんうんうんうん、虹の方での活動とかもあって。 普段からねゲームとかもねそうそうそうよくやったりしてるから嬉しいね嬉しい嬉しいわどうなっちゃんねるの